今回はアカデミックリテラシー、総合実習して、えー、普段の内容とはだいぶ違っています。具体的には資料調査をしていただいて、それに基づいたグループ討議をしてもらう。でそのグループ討議の内容をレポートしてまとめていただくということです、えー。今回の目標としては、まず情報の受信発信に対して気をつけるべき点について知る。 以前は SNS で炎上したりしないというのはまず安全教育でありましたけれども、それ以外に情報そのものを効率よく探すとか、嘘の情報に引っかからないとか、そういうふうな研究の品質を高める上での入意点が出てきます。次にアカデミックな文章を作成するときの約束事を理解していただく。約束事はいろいろありますので、それに従っていないと、たとえ良い研究をしてもちゃんと読んでもらえないとか、 評価してもらえないということもあそれから、自分ではこれぐらいいいんじゃないかと思ってやったことは、実は、えー、アカデミックからクミンティでは、まあ、とんでもないことだ。不法行為だと、ペナルティがあると。と、まあ、そういうこともあります。で3番目として、えー、ラティフを何回かやりましたけども、えー、今回はラティフを用いて、適切な内容スタイルの、まあ、理系スタイルのレポートや論文を書くという形に絞って、えーまあ、学んでいただくと。 では最初の話題は情報の検索なんです。今日のネットワーク上には極めて多くの情報があるんですけども、その多くはウェブページという形をとってます。ウェブページの総数は腸、まあ、とタイで、えー、存在していると言われていますが、その中を行き当たりばったりで探していって必要な情報を見つけるというのはなかなか困難ですね。そこで、えー、Google に代表される検索エンジンがある。検索エンジンでは、 キーワードをいくつか入れると、それによって必要な情報のあるページを見つけることができる。で、検索エンジンはこれをどうやってるかというと、ロボットなし、クローラーというプログラムをずっと走らせてるんですね。クローラーは、えー、ブラウザーとは違うんだけども、HTML ファイルを取り出してきてサーバーから。で、えー、そのページに、えー、どんなリンクが入ってるか、どんなテキストが入ってるかを調べて、えーまあ、リンクは辿ってたくさんのページを集めるんですね。 そうすると、クローラーは、それぞれのページにどのような単語がどれくらい含まれているか、どのページが多く参照されて、利用されているか、そういう情報を抽出して、それから検索エンジン、皆様が検索をすると、その重要そうなページで、検索後に当てはまりの多いページから順番に出してくれると。そういう仕組みになったわけです。で、仕組みは以上なんですけれども、えー、じゃあ実際に皆様が、 検索エンジンを使うときにどういうことを注意するか。それはですね、えー、非常に多数のページが存在しますから、えー、簡単な言葉で検索すると、えー、その言葉があるページはすごくいっぱいありますよ。ということで、たくさん見つかりすぐてしまうんですね。そこで、えー、条件をうまく否定して、えー、必要な情報の範囲をできるだけ正確に示せば、必要なページは無駄に進みますから、えー、必要な情報に効率よく届くんできるだから、 検索の時にどうやって検索するかというのに技術が必要なわけです。では、具体的に Google の場合で考えてみると、まず次のような検索の必要ができますね。単語を一つだけ入れると、サッカーだけだと1億8200万のページ。これを順番に見て必要なものというのは無理ですね。そこでじゃあ、サッカーでワールドカップの えー、そうすると、えー、だいぶ件数が、まあ、100万件ぐらいので減ったわけです。ですから、複数の単語を否定するということは、ある単語を持っているページの集まり、別の単語を持っているページの集まり、えー、この範囲の中だけに絞られますから、複数のすることはできます。じゃあ、例えば、えっ、ー、と、韓国の時の、えー、ワールドカップのニュースというと、 えー、韓国のだけにさらに絞ることができる。こういうふうにして、えー、たくさんの言葉を並べることで絞り込むことができます。それから、えー、じゃあもう一つはですね、サッカーの話はもういいから、サッカーではないものをしたい。ですから、あるものの、えー、これは取り除いたここが知りたいとい う, いう場合は、えー マイナスをつけること。例えば、じゃあ、これサッカーの前にマイナスをつけてみまう。そうすると、これを見ると、サッカー以外のスポーツのワールドカップのニュースが出るということは、ね 今まで、アンドとノットをやったんですけれども、オア、つまり、両方を含むというのは、これは幅が広くなるのであまりやらないんですけれども、えー、だからオア、単語、オア単語ということも で, です。ですから、えー、例えば、えー、電気通信大学は略称が電通大ですけれども、えー、私たちの大学は東京のあるけれども、東京じゃないところにある電気通信大学というのが、まあ、あるんですね。それを検索したいといえば、こういうふうな検索をすることもできます。 という話さて、検索エンジンについて も, もう少しお話しするとですね、検索エンジンで見つけられるのは、あくまでもその内容を含んだ Web ページですよねで。そのウェブページの中が正確かどうかはまた別の問題で各自で判断する必要があります。もともと現代ではウェブページでは誰にでも作れますから、えー、個人が全くの嘘をペイントして公開していても、それを止めるものはありません。 まあ、悪意があるとは限らなくて、例えばファンタジーが好きで、そのファンタジーで、えー、現状と混ざった、嘘の混ざったファンタジーを書いてる。そういうこともあるかもしれません。じゃあ、ページに書かれている情報が、えー、正確かどうかというのはどうやって判断したらいいでしょう。か例えば、まず公的機関が公開しているデータであるか。サイトも公的機関のサイトであるかどうかと。そういうのは一つありますね。 えー、例えば、都道府県の人口とか、そういうものは、えー、総務省とかがオフィシャルな、まあ、データを持ってます。それから次に、えー、一時情報。またぎきれない情報であるから。えー、これは例えば、えー、なんかある出来事とか事件だったら、えー、その出来事を直接に見た人、当事者の情報の方が正確だというのは大切ですね、まあ。当事者の情報のことを一時情報。それに対して、 その当事者から取材して、また聞きで出している情報は二次情報、ね。また、そ一次情報がそんなにない場合もあるんですけども、そういう時は複数の情報が一致するかどうか、ある情報だけが別のことを言っているのであれば、その情報が新しいかどうかちょっと検討した方がいいかもしれません。3番目としてはですね、その情報の論拠が明確化ただ単に こうですよと書いてあるじゃなくて、えー、こうですよ。その理由は、えー、こういうふうな文献に書かれていることと一致するからです。みたいに、えー、論拠、根拠が出ている。あるいは、えー、さらに詳しく調べれたも の, の、文献が書いてある。そういうものはきちんと示されている場合は、えー、より、えー、正しそうだというふうに考えられるかもしれませんね。